はいということで考えます。ポケモンニューポケモンスナップやっていきます。はーい海がやっとレベル3になる、海の中。うんう次は何やるかじゃ会場の方もレベル3になった。ねいいかね見ますか ほんとだってらっしゃいラプラス正面こっち見てラプラス見てこっちー横向きじゃなくてこっち見てーおーいラプラスおあ食べてるおーあーかわい い, いいじゃん <笑>何枚取るの？フラプラスでフラプラスはもう。うん。もう。行っちゃう。 えー、この前も。やっぱりガラスみたい飛ぶんじゃない、これ。正面だったらな、なんか泣いてる。うんおっちゃっ、これもまだくね。 対面できないのこイキングしかいないんだよなあてかピカチュウのショベルやってほしいわ う, うん リッが出てくんじゃないこの辺ってお大きいですインゴ食べさせると喜びます向こうからも出てきます 帰りあいいじゃん。り、うんご、うん、<笑>食べないでしょ。<笑> 早いどうしたサメあっ疲れてる帰り気が私行けなかったんだよ 逃れちゃうね、帰り切りはねかわいそう、取って取ってかわいそうサニそうそうそうそうあれもう終了ガチ現れないんだえここじゃなかった、あーそっかもう一つか そほ、うん、えるほうは結構いい感じだったいいあと帰リキーもどうだったラプラスはいいんじゃないですかねラプラスめっちゃ取ってたね だって私3取ったもんだって1と2と3が出て1の中から選んでよ11枚って<笑>すごすぎる中心になってて前向いてるやつがいいんじゃない横がいいのかなラプラスは。 いいじゃん。あ。うん、大きさかな。お。あ、お腹ぐるんだね。え。もう一つのほがよくない。あ, あ。うーん、どっちがいいんだろう。あ、でも切れてるから、あ、でも、どっちも切れてんだ。 投げてもダメだったでしょああえて言っま<笑>っすぐでいいんじゃないの向きはラプラス横向いてなきゃいけないのベストタイミング 結構な瞬間が取られてるよでも2000円いいね。あエリッパどこにいんの上かベストタイミング。ノルマじゃなくてなんだっけなんかとリクエストか。おー、コンプリート。口かもう体しか見えない。 え、ポーズ500泳いでるのに 次はどこやればいいかなピッカチュウの電撃でも4じゃないんだからね多分ショベルでなんかするんだろうな。 レンティー解消って書いてあったよ。あ、今、レンテル解消やれって書いてあったから。いや、わかんないからいいや。また解除 やだやだどれれやばいい霧だからか。 海って海の中あ、会場これ夜はややはーいよいしょ 21,289 点以上大きいね、えー、ひたすら写真撮ればいい一回いろんなポケモンをまず撮る でも、一つ一つの写真の点数を上げる1枚が3000点ぐらいでも10枚取れば3万点なるよねいってらっしゃいあモジャンボ飛ぶ瞬間あそれ取りたいな バーニーはすぐいなくなってきた。 よくありませんってるから。 なんか塗りっぽい んでずっとアップやっんの ああ全然気づかなかった BQ。ビ 2万点いかない気がするなモジャンボが全然15匹だよえ15匹だから 1, 1枚2000点でも15匹だったら3枚いくよそういう計算じゃないのわかんないなモジャンボが全然行動してくれなかったから すごい。どっち フォー 無一華っていうかな。二<笑>個<何>。それ乗どう、どれ、え<笑>。これ、これ良かった、ど こ, <笑> ど, こ<笑><笑>どこにいるの。これの方法が一番良かったじゃん。びっくりだわ。 は い, は い, い, い、ね、合計で2万もいってほしいないいねこれだけで6000は3000でしょって計算じゃないっけわ、ね、かんないんだねあの計算が36 ね, がね今4 6 4 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 15? 15? いいね何でかこうした数かな ?211 とか1015こした数とかじゃないそんなんだよ。新発見だベストタイミングぐらい何も入っていね おいいわすごい大きさ2 4000おおえ差、ー、がちょうどいいんだこれ位置があとちょっと上だったらよかったってことナイスタイミング2万4キングやば万6 2万6000 2万6 6000円2万2万6 6 0 0 3万いったよ三万いいね一応、うん、3万はいっているこういう計算があるいい、ね、万であっすごい大きさがちょうどいいのこれで位置がもうちょっと上だった、うん、いいね 全然だ絶対2000は行くお真真んん中中だだかからがななえのこれ向 き, 向きがまっすぐ向いてればよかった。 はいってるはずさくかだだ、まあ、だろろううううどこと半分なブロレオ島のポケモンをすべて時間に登録した。 あら、セブ取ったってこと？そうクイックインとね。ね、すごい。おめでとう。えー。すごい。あれ以上じゃポケモンはいないってこと？種類がね。すごいじゃん。あのパチビーズの非常棒だけだったんだ。 なるほどね。じゃあ。家電の基準がわかんないよね。わかんない。一緒にイルミなんとか行ってみようかな。どこの？どこがいいかな。知ってるかな？やってないんじゃこっちのイルミが。これがね。ああやってみればじゃあ。 イノカロスちゃんイノカロスえこれキングがいたあツーやるのは初めてかも飛ぶの高くない光ってなきゃ見ないもんそうなんだよ ここにある何も、うん、えっと、いたいた直接光らすんだよねいっげるすっげえっつったってさあれでしょ、うん、あ来るあっ光ってなきゃ意味ないんでしょそうだね が出てくるまで。あれなんだよな。うん、光ってる。あ。はい、これで。あっ、昨日寝た初めてじゃな、ね、い、バスプーンって。初めてじゃない。か 出てこないの。当たったよ。おいいよ。う ん, ん。あ。お大遺跡あ出てきた。 あれなんか刺激与えると何かなかったっけ覚えてないな。なんだろ。オーロット。こういうのって入るっけ入るよ。入るっけ ?EV も入ってる。あスタージャージローダーだった。知らないで違う。スタージャーのシンスターミーじゃなく て, スタ ー, ーなくてスタージャーは何の ?5、3機 お疲れ様できない。 しててるイノカロスしカロやっっなないいいいいねいいね面白いあれいなくなっちゃったやるフィードリンゴ投げたらどうなの あ、寝てるんだ。音楽も寝てるね。終わっちゃうもん。そろそろ。あれうん。ちょっとっ僕行っちゃったもん。わかんない。反対側とか見て。 うかああ、待ったーいろんなポケモン渡れたけど、うん、<笑>そろそろよいしょ。<笑> 一と三が初めて。う ん,、うんうん。よし。 あの器にさリンゴの桁はどうなるんだろうねわ か, か, かんないけど。乗っかりそうな感じだから。前回と全然コース違う気がする。多分ね。今回そん な, なんだろう草むらとかの方に行ってない あらオーロットって一回取ったことあるのうんキリンとこでいっぱいだじゃんキリあーああ6匹しかいないからほらこれ何 だ, だろう調査ポイントって あらはいということで今回はここまでです。はい。バイバーイ。あ早いね。もうバイバイ。なんか会話しません会話するうん。そうですね。難しいですね、ポケモン GO ね。 ななかなか正面とかよくうまく取れないから同じコース同じレベルでも出てくるポケモンや行けるコース、ねうんね、タイミング違うからね毎回ちょっと新しいことばっかりで目が疲れるね集中するいろんなところに目いかせなきゃいけないからいろんなところ見るしまばたきもできないぐらい、うんうん、まばたきしたら一瞬の隙を逃すからね いやだからさ今、ポケモン GO 写真を撮るゲームだけどさ、これが写真じゃなくて、鉄砲になったら、FPS、銃撃の、ね、ゲームあるじゃん、今。あるね。あれになるわけ。それは嫌だな、まあ。あれはあれでね、んで、ね、ヘッドショットとかねやだ。ポケモン GO というベストショットみたいなもんですよショットの意味が違う。ということで。 はい、また次回は何をやるかまだ決まってませんがお楽しみに。